でえー、じゃあ、売上別に行いこうと思います。じゃあ、えっと、100万以上売った人、手あげてください。じゃあ、拍手してください。じゃあ、前に出てきてください。どうぞ、どうぞ、前に出てきましょう。素晴らしいです。じゃあ、週末会業で50万以上売った人、えっと、手あげてください。ああ、惜しかった。そういうことですね。じゃあ、えっと、ポスティングを1万枚以上やった人、手あげてください。<笑>すごいね、えー。どうしよう。うん、まあ、じゃあ、今日、1、2、3、4名さん。すいません、ちょっと、あのー、 いいですか会場でちょっと今日はやっていこうと思います。でちなみにオンライン組の方はすみません。えっと、電波がどうのコーナーあるんですけれども、えー、100万以上おった方、手上げていただけないですか、オンライン組の方で。お願いします。えー、素晴らしいですね。待ってくださいね。今、探してますので。はい、えー、高橋先生、おまたですね。おめでとうございます。素晴らしいです。あと、服部先生も、おすごい。頑張ってますね。いいですね。続いてますね。あとが、待ってくださいね。先生、お二人ですか、オンラインは。あ高峰先生も。 はい、え3名さんですかオンライン組は3名100万以上行きましたっていうので合計7名行かれました。はい、素晴らしいです。ありがとうございます。<笑>はいまああのー、売上出すこと大事ですで。いろんな大事な考え方も言いました。なで売上出したことは誇りに思ってください。いろいろなこの先の進むべき道とか私が教えますから。今はただ、あのー、ひたすら走り回って、あのー、ひたすら、ね、ポストに。 知らシを入れまくることとかひたすらホームページにアホみちゃんに広告費突っ込んでもらってですね電話鳴らしまくってくださいそれやってる中でいろんな経験をしていく中で今やって話の深さがどんどん分かってくると思うんでねはいというわけでじゃ あ, あのマイクを小松さん一番手前のから順番にいこうと思いますのでえー、じゃあ聞いていこうと思うんですけれどもおちょっと待ってくださいね音声大丈夫です か, かじゃ あ, 声をじゃあお声張ってもらうタイプで皆さん<笑>、はい それ、ズーム用のマイクなので、声張ってもらうタイプでいこうと思います。はい、じゃあ、えっと、まずは、お名前と地域、教えてください。はい。えー、っと、私、安富大吾です。神奈川県相模原市で生体を開業してます。柔道セクシーです。はい。ええーはい、では、えー、売り上げ、どれぐらいいったか教えてください。はい。えー、っと、熟熟感の売り上げは172万です。おお素晴らしい。頑張りましたね。 先月でもちょっと大変だったのでおっしゃってませんでした、どこかで。先 月, 先 月, 先月、先月はそうですね、すごいですね、はい、そしたら170も行かれたんですけど、新規はどうやって集めたんですか、えー、と新規は、えー、とポスティングと新聞折り込み と,、えー、と、地域紙、うん、地域紙と、あとはポータルサイトと、ね、あと、グーグルマイビジネスとか、駅店とかですかね、うんはいはい。はい、素晴らしい、頑張ってます、素晴らしいですね。えー、では、まあ、えっ、ー、と、そうだな。 なんで自分が成果を出したと思いますか。ちょっとシェアお願いできないですか。はい。えっ、ー、となんで自分が成果を出したか。えっ、ー、とそうですね。まあとにかくもう言われたことをやっても走っていただけですね。うん、もう本当ほぼ一日も休んでないんで。素晴らしい。はい。えっ、ー、ともう走って走って走るしかもう絶対結果は出ないと思ったんで、あの最後の1ミリまでちょっと頑張ってややりました、はい。はい。素晴らしいですね。えー、ではえっ、ー、とそうだな皆さんに。 まあ、コロナの中ですけれども、本当に皆さん、頑張っておられる方ばっかりのメッセージをいいいただけないですかはいえー、と皆さん、えーとまあ、ちょっとコロナ禍もあると思うんですけど、本当に、えー、と な, んだ な, なんですかねやっぱりじ、自分との勝負というか、本当にやればやった分だけ絶対結果は出ると思うんで、絶対諦めないで、えー、と頑張っていれば絶対結果は出ると思うんであの、みんな一緒に頑張りましょう。はい、はいいありがとうございますしい えー、質問ある方いいらっしゃいますか170万売られたということですけれど、オンライン組の方も会場の方もえご質問があれば、ぜひ積極的に聞いていただければなと思います。はいじゃあ、どうぞはい当てます。参加型でいきましょう、参加型で。はい、じゃあ、当っていただいて、えっと、お名前とご質問をお願いいたします。はい、えー 東京都東村山市で開業しております下田です。よろしくお願いします。はい、ポスティングなんですけれども、大、は、体、いえっと、地域ごとにこう日にちを分けて何枚ずつっていうのを決めながらポスティングをしている形でしょうか。えっと、自分の 生体院の周りをこう。区区切ってというか、今週はここの地域、今週はここの地域みたいな形で、この。分, 分けて、このどっから反応が出てるのかっていうのを、しっかりとこう記録していってる形でしょう。あ、あの反応が出ている地域情報、大体わかるんで、そこにあ。ああ。ありがとうございます。あ、わかります、うん、ありがとうございます。<笑>はい、わかりました。ありがとうございます。はい。 他オンライン組の方もご質問あられる方いらっしゃいますでしょうか、えー、オンライン組の方もご質問あれば今聞いていただければと思っております。170万ですね。素晴らしいですね。うん。はい、じゃあ OK そうなので。じゃあありがとうございます。素晴らしい結果です。また来月も頑張ってください。そしたら、お隣の方にマイクを回していただいてよろしいですか そしたら、えー、お名前と地域をお願いいたします。えー、徳山っていいます。えー、神奈川県の鎌倉市で本会議をしてます。では、えー、売り上げ、どれぐらいいったのか教えてください。売り上げが、じゅくじゅくで101万ですね。おーい、載せましたね。おめでとうございます。素晴らしい。<笑>えー、では、えー、新規集客はどうやってやられたんでしょうか。えー、ポスティングと新聞折り込みです。うん、はい、いいですね。リピートはどうでしたか リピートが2回目リピートが 75% ぐらいで、うんえー、6回目が 41% です、ね。そしたら、まあ、なんで自分が成果が出たのかえ初めてですか今回もうずっと言ってましたけどいや初めてです。ですよね、はい、おすごいじゃないですかじゃなんで乗ったんですか急に100万のフェーズまで。えー、っと今まで、えー、リピート率が結構低いっていうのが課題だったんで、うん、そこが少しずつちょっと上がっているっていうのが。 要因かなと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。いいですね。そしたらえっと皆さんにメッセージを最後にお願いします、えー。チャットワークで皆さんの活動報告とか見させてもらうんですけど、やっぱ自分の励みにもなるんで結構、えー、みんなに助けてもらっている部分がありますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。素晴らしい。いいですね。ありがとうございます。 では、えー、お隣にマイクを回していただいて、えー、お名前と、えー、ご職業をお願いいたします。ごめんなさい、まあ、お名前と地域をお願いします。はい、えー、川島拓也です。えー、群馬県桐生市というところで生体院を本会議をしてます、うん。はい、では、売り上げの方を教えてください。はい、えー、熟熟感で、えー、104万です。おお頑張りました。載せました。素晴らしい。頑張りましたね。<笑>では、なぜこの成果が出たと 分析されてますでしょうか、はいえー、と新規と既存の割合で大体4対6ぐらいで、うんえー、と新規も21人ぐらい来てたのでもっと売り上げが立たなきゃいけないんですけどどちらかというと既存からの、えー、売り上げが立ったたというのが一番大きな要因かなと思ってますはい素晴らしいですね、はい、そしたら最後に、えー、皆さんにメッセージをお願いいたしますはいえー、とーもう気づけば4回目なのであと皆さんと会えるのもあの回数限られていて 自分自身一番焦っているというか、あもうあと二ヶ月なんだなというふうに思ってます。あの昨日今日とまたいろんな刺激を受けていますので、えー、もっともっとギアを入れて一緒に走っていければなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。じあお隣の先生にマイク回していただいて、お名前と地域をお願いいたします。はい、えっ、ー、と伊藤誠也と申します。はい。東、え、京、ー、ではごめんなさい。地域をお願いします。東京都の新宿区で、はい、やってます。 では、えー、売り上げの方おっしゃてください。えっと、十十間で三百五万です。素晴らしい、三百五万。続<笑>けてますね。ではなぜこの成果が出たのかと分析されてますでしょうか。はい。えっと、既存からの売り上げが今月はタイミングがあって多かったのが要因かなと思います。うん<笑> 一番売ってるのに声が小さいなっていう<笑>、<笑>あれなんですけれども、まあ、既存どれぐらい出ました、売り上げ。210万ぐらいです。既存からまあ212万ぐらい売れたという予定ですね。そうですね、どうやってそんなに既存からの売り上げ立てたのでしょうか、皆さんにシェアお願いできますでしょうか。いや、自分でもあんまり特別なことはしてると思ってなくて、<笑>まあ、ちょっと分かんないんですけど、<笑>なんて言ったらいいんでしょうね。 ちょっと正直これやればっていうものは自分の中ではないのでちょっと明確なことは言えないんですけどじゃあ皆さん伊藤先生にあの意地悪な質問いっぱいしてあげてください、はい、<笑>ではえっとね素晴らしいので最後に皆さんにメッセージをお願いしますはいえっとまあ私も、まあ、売り上げは上がってますけどその治療家としてっていうところでまだ全然納得できない部分納得できてないことしかないのでまあ皆さんも 私もそうですけど目的を忘れずにちょっと頑張りましょうはい、はい、素晴らしいじゃあありがとうございます、はいえー、ではオンライン組の方行こうと思います、えー、ではもう一回手挙げてください、えっと、服部先生と、えー、どこだもう一回手挙げてくださいね高橋先生と、えー、どこだ映りますねこれでいきましょうか皆さんじゃあ どうしましょう、えっと、これ、これで喋る、じゃあ、えっと、服部先生から、すみません、えっと、よろしいですか、マイク外していただいて、ちょっと声まず出していただけますでしょうか。はい。はい。聞こえますか。聞こえます。大丈夫です、ちょっと、こん、こんな感じになってますけど。<笑>そうしたら、あ、服部先生、ノートの調整がすごく難しいので、えっと、お一人でですね、ちょっと。私が、ここ、これが音を出す方ないですよね、ここで。 ありますこの全部に響く方法がエコーがかかっちゃうのでごめんなさいねどうしましょう今しゃべってもらっていいですかそしたらじゃあ服部先生ちょっと喋ってもらってもよろしいですかはい えっ、ー、と、兵庫県の鶴市というところで生誕やってます。服部と言います。えっ、ー、と、今月の熟時間の売り上げが百三十万二千五百。ああ、頑張ってます素晴らしい。頑張りましたね。服部さん、素晴らしいですね。すねもうでも、三ヶ月連続とか。とかね、えー、ずっとですた、ねね。はい、三か月連続で百万は乗りましたし。はい、素晴らしいです。どうですか。新規はどうやって集めましたか。 インキはまあホームページと折り込みでだいたい半々ぐらいです。うん、いいですね。ありがとうございます、えー。リピートは今月はどうでしたか。リピートは二回目リピートが百パ、えーで六回目が六十一パーです。うん。素晴らしい。ありがとうございます。ますではえっと皆さんに、えー、メッセージをいただけますでしょうか。 はいえーとまあ、ちょっとコロナでやっぱちょっと新規の反応が落ちてるなっていう印象はあるんですけど、まあ、そこであのリピートを今回はしっかり取れたのが、えー、要因かなと思ってますで本当にあのチャットワークで、えー、皆さんの活動を見させていただいて本当、まあ、毎回なんかもう高橋先生めっちゃ売ってるなとか愛京先生やばいなとかっていう刺激をたくさんもらってるのが、まあ、自分の中のモチベーションを をこうなんか繋いでくれてる本当にすごい影響を与えていただいているんであのこれからも一緒に頑張っていけたらなと思いま す, いますはいおめでとうございますありがとうございますはい素晴らしいはいでは次は高橋先生ってあげてくださいあいらっしゃいました ね, ししたねそしたらえっと売上を教えてください じく軸く間で152万円です。お素晴らしいです。新規はどうでしたか。どうやって集められましたか。新規はポスティングと新聞折り込みで集めました。うんいいですねありがとうございます素晴らしい。リピートはどうでしたか。リピートは2回目がまあ 70% ぐらいで6回目がまあ 40% ぐらいです今。うん はい、いいありがとうございます。素晴らしいですね。では、なぜ自分がうまくいいったと思いますか。そうですね、今回は既存の方々 の, その継続回数権っていうので、まあ、ある程度、売り上げ助けられたんですけど、ちょっと自分自身も、なんで既存の方がそのまた買ってくれたかっていうのは、全然リサーチもできてないままさせてもらってるんで、今後また聞いていきたいと思います。 はいありがとうございま す, いますそしたら最後にえっと皆さんにメッセージをいただけますでしょうかはいそうですねだいぶポスティングとかも夜寒くなってきてるんでまあ、ね自分がやっぱり治療する側が風邪でもひいてしまったらやっぱり患者さんにご迷惑がかかると思うんでまあ、みんなでしっかりあったかい格好をしてポスティングなど頑張ってまあ、あと2ヶ月間あの走っていけたらと思いますのでまた引き続きよろしくお願いします。 はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では次が高峰先生。手を挙げていただいてよろしいですかはい、今月もですね、素晴らしい。じゃあ、売り上げまた教えてください。はい、えっと、埼玉県の本菓市で本会議をしています、高峰と申します。熟々間で154万になりますおおす晴らしい。頑張りましたね。では、新規とリピートの状態、教えていただけますでしょうか新規の。 数ですか。新規が20名です。はいうん、でリピートがえっと2回目が 90% で6回目が 50% ぐらいです。うん素晴らしいすごいですねすごい数字です。ではなぜ自分が成果を出せたのかこちら教えていただけますでしょうか。はいえー、っとですね。 僕の持た既存のから50万円ぐらい売り上げたので、今まではずっと20万円ぐらいだったんですけど、まあ、そういった感じで継続回数券がこの目立つところが大きな要因だったかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。では最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい。はいまあ、一応、あのー、100万円は売り上げてるんですけども、なんかどこか自分の中でなんか。 満足しているところがあるのか、なんか全然行動みいに多分できてないのかなというふうに正直思うので、残り2ヶ月あるので、しっかり走って、藤井塾始まるときに掲げた200万円というところをしっかり達成できるようにもう頑張りたいなと思うので、みんなさんもまあ目標をしっかり達成できるように、一緒に走れればなと思いますよろししくお願いします。 はい、ありがとうございます。おめでとうございます、はい、ではですね、えー、ちょっとそのままで、えっと、オンライン組の方で、週末で50万以上おられた方いらっしゃいますでしょうか、手挙げてくれないでしょうか、オンライン組の方で、ああ、いらっしゃいました、よかった、おめでとうございます、誰だ、名前が名前が山崎先生ですね、じゃあ、マイクちょっと外してもらってよろしいですか。はい、山崎です はい、では、えっと、地域と売り上げを教えてください。はいと、埼玉県で週末開業してまして、えっと、今月の売り上げが75万ですお。頑張りました、素晴らしいですね、すごいです。では、新規はどうやって集めたでしょうか。新規はホームページです。うん、お早速ホームページからなってるんですね。はいえー、リピートはどういう感じでしょうか。 こうリピートが2回目リピートがだいたい88とか で, で、6回目リピートが6割ぐらいですかね。うん、いいですね、すごいですね。そしたら、なぜ自分 で, です、ね、その成果が出たと分析されてますでしょうか。とスタッフの方々からこう、血管の統計の目安みたいな数字を聞いてあ、自分が弱いところっていうのが あそこをじゃあどうやってあげようかなって言ってこう試行錯誤した結果だ結果かなと思ってます。はいありがとうございます。そしたら最後に皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。ますでしょうかえっと今回ちょっと自分の地域でクラスターが出ちゃってポスティングをあんまりできなかったんですけれどもその分ホームページにちょっと力を入れて。 ちょうど12月でグーグルのアルゴリズムが変わったらしいんで、ちょっとそれに向けてちょっと対策したんですけれども、そしたら急に増えたんで、ちょっとそのホームページの対策っていうのは今、しどきかもしれないかなって実感しました。以上です。はい、分かりました。では、おめでとうございます。ありがとうございました。<笑>はい、ほ、え、か、っと、に週末で50万以上出られた方いらっしゃいますか手を挙げていただいてよろしいでしょうか。勝村先生、いらっしゃいますか 大丈夫ですね。大丈夫です。はい、わかりました。そしたら皆さん元の場所に戻ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らし い, ですいいですね。はい。じゃあじゃあじゃあですけれども、えー、はいあのー、そうですね。あ消さないでください。そのままで。 まあ、あ売り上げ表彰してますけれども、まあ、売り上げですよ、志がある上に立った売り上げは、これは素晴らしい。で、どういう方向性で進んでいけばいいのかってことだったりだとか、自分がどうなりたいのかっていう根っこの部分は、あの今日話しましたね、やっぱりチロカです、皆さん、絶対そう。その集まりだしあの、私たちが開催するなら、弊社で開催するなら、やっぱりその軸をずらすつもりは一生ないですね、個人的にはね。 なぜならやっぱりそうですよねやっぱ健康に対することを追求したいって気持ちだったりだとかやっぱこの仕事は素晴らしいということが絶対根っこであってやっぱ入ってきてるみんなでその中でいろんな理由があってあのねいろんな職場の環境だったりとか報酬のことだったりとかやりたい主義のことだったりとかがあって外に出てきたりだとかねもしかしたら自分が何か新しいものを見つけたいからここに入ってきてる人もいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども。 えっとまあ、一番強いのはでもまあ言いましたけれどもあのこういう経営の数字絶対出してほしいですで出して出して出して技術のことも忘れずやっていくと道は永遠に止まりませんこれさっき言っておきます一人一人の限界が例えば150万とか200万って思うかもしれないけどそれは自分の技術を広めるべきだってことをあの心の底から思えてないからですだから多店舗にしたりとかインフォ化しようと思えないんですねこの技術は絶対に世界中に広めないと患者さん損するやんってなれば いや、やるっしょ。当然じゃないですか。これは一番いいモチベーションになります。将来的にね。なんで、言いましたけれども、まあ、いきなりそこの形にならなくてもいいんです。今のフェーズごとのやるべきこと、当然ございます。ので、それをまず着実にやっていただくと。なんで、ここは経営の塾ですから、技術の話と考え方のマイセットもしましたけれども、一番大事なことは、経営者としてどういうふうな気質、もしくはパワーを持たないと、ことを起こせないのかということは教えましたね。 これれ本当に忘れてほしくないですで正直大変だし厳しいです体ついてこませんわ分かるんです分かるんですけど相手はそうやってきます負けたくないんですね負けたくないんですよそれに私たちは負けたくないですし何とかこうやってきたものを一本形にするまでは死んでも死にきれないんですそうなんですだからやるんですいつか技術を追求して素晴らしいものを、まあ、日本中に広めていくという、まあ、将来のためにもう今は本当に 本当に攻めまくくってくださいいいです別に失敗したっていろんな人に非難中傷されて、えー、まあバカにされて否定された方がみんなの将来はもっと明るくなりますねここまで落ちてここまで上がった方が伸びしろが上がるからですねなのであの気にしないっていいですむしろ起業家としてそういうフェーズは必ず通るでそういうものはあった方がいいあった方がうまくいった時に もっと素晴らしく人に伝えることができますね自分のやってることをでそうなった方が自分のやってる生態院とか治療院をもっと誇れるようになるし面白くなってくるたまに言うんですね私の中に医療者でも金儲けの道具にしとるとそれはそちょっと寂しいなで少なくともうちからはそういうのは排出したくないもったいないから私の個人的な考え方はまあ今日北谷先生の例もありましたけれどもどんどん単価上げてもらっていいと思いますよ単価上げるところにネックがあるのはあれですよね これちょっと直せんかもしれんからっていうのこれもし取っ払って絶対そうだと思ったらガンガン言いませんいやいやいやみたいな。価値あるからみたいな。そこなんですよ。時短と値上げとか、時間が短いとかね、単価が高いとか、そういうところは私は絶対追求せざるを得ないんです、ビジネスモデル的に。なのであれば、技術もどこかのタイミング来たときにずっと上げ続けてんだってことを人に言えるようにしてください、皆さん。その方が楽しいですよ。はい。 ですのでいろいろ話をしましたけれどもあのまあ長いんですね塾はまあ4回目とかってありますけれどもまあ私はぶっちゃけ関係ないと思っててそんなことよりもこの世界に外に出たのであればどうあるべきなのかっていうことなんですでここの一つのねゴールが分かりながら歩むのと分からなず模索するのでは全然やっぱりですねまあ一本塾が取ってた方が面白いよそれも私も本当にいろいろ経験してる部分でありますから、えー、皆さん本当に素晴らしい志とねやるんだって気持ちで やっぱ塾を来てもらってますから、まずここで売り 上, 上げ上げてもらいたいです。なんで毎回毎回売り上げの表彰し続けていきますなので、まずここに立つことをまず目指してほしいです。でここに立って、次どうすればかわからなければ、私が全部教えますから。全部一通り経験してきましたから、えそこについての道しるべはあの、一通り自分の中では、あの、まあ、やってきたっていう自負はありますね。ですから、一つ一つ着実に今の目の前の課題をこなしていただいて、えー、皆さんがやるべきことは、 ホームページだったりチラシだったりとか、まあ一枚のチラシとポストに入れることですから、そこをまず忘れずに、力強くですね、この塾の間を走り切ると。そこに絶対に、この6ヶ月が終わった時に、まあ自分の中で絶対嘘はついてない。私は、俺はやったんだ。この状態だけみんな作ろう。結果は、もう一回言います。一年ぐらいずっとやっとったら勝手出るから。全員ほぼそう。 ね、1年間ぐらいフォローとかさせてもらってもだからねやってると絶対来るんです来る前にいろいろ山あり谷ありですけれどもやりきってくださいやりきったらいろんなものが得られます結果は必ず勝手についてきますから、ね、今コメント聞いたらそうでしょ言われたことやってみましたとか既存が勝手に回数券がありました結果は勝手についてきますからそれよりも大事なものはこのベクトルですねやるんだと燃やすんだと最大限の速度上げてみようかと。 いうところを皆さん、引き続き、ね、頑張っていただければと思っています。私自身、えー、本当にまだまだ何も満足してないですよ。まだまだやりたいこと、山ほどありますしまだまだ挑戦したいこと、星の数ほどあります。でそんな中で、やっぱり皆さんのような、まあ、ゼロイチの、ね、こうスタートアップといいますか、これからやられるんだって人たちの前で喋らせていただくこと自身が私も本当に感謝しております。ですので、今後も共に成長していきましょう。 では私からは午前中は以上になります。皆さんありがとうございました。はい、オンラインの皆さんお疲れ様です。じゃどうぞこちらで、はい。めっちゃ音が入ってる。はい大丈夫ですかね。はいそれではですねまあ十二時五分になりました。ここからはですねグループワークと。 あとは、皆さんの交流といいますかですね。